さあ準備は万わよからよ は, よはいこ頑張るの悪く思わないで、ね、びっくりしましたさんお掃除お願いしますし<音楽>さ あ, しし<笑>し<笑>さあ準備はらよからはは 優雅にろほらいくよ。 ここしみんもかんりょ完了次の場しへ行こう。 規模とすでお。